これでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだチッ<笑>妙なのが嫌がる今のあいつには荷が重いか始末するしかないようだな フザコが手間を取らせやがって。 やった 終わりださてあの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。 あのクソガキ。だが、サイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力にかけるしかない。ちっ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物は、リンゴくらいか。 一つでは足りんかまったく世話の焼けるガキだこれだけあれば十分だろう そう君。世話やかせやがって。 何だう んっ<音声><音声><音声>完全に暴走してやるこれではこちらの声など届くまいんっ っっっっっとんでもないパーだ俺の攻撃は効いているのかいい加げんにしろクソアキメこれでどうだ い、う、や、ん。うお、ん。とんでもない破壊力だ。こ, これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。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 服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ貴様が六ヶ月の間、ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様じきじきに地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ お腹空いてきたなぁ気の身ばかりじゃお腹いっぱいにならないよお肉食べたいな何かいい匂いがするぞでもお肉なんてどうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいいけど お肉まあ、あのあなんだおみわはうん？いや見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだないやあいつが言ってた特徴ともあっとるしってことはもしかしておみわが悟空の息子きゃうん、僕孫ごは これはわやんじろべえ悟空のやつとは腐れみてなもんだないや。ははっ、あ、に目つけられるとはおみゃーもう大変だないや。へんやな俺もうブルマからよ。サンんの息子がさらわれて大変なのよ。助けてあげなさいよ。なんてガメガメ言われてまんてよ。助けに来たってわけだじゃ。 でも迷って待ってな全然お宮が見つからなくて困っとったとこだわもう帰ろうかと思ってたところだったからお宮さんラッキーだったなんや う, うんここじゃ飯にも困るだがやう、ええ、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな俺が狩りを教えてやるでよあ、助けるって そそそういうそりゃそういゃだお宮を連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんなもんだぎゃそんじゃ早速実践だぎゃお宮には言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は 果物のなってる木の近くにおるでよやちろべえさん鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたなよーし鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。 確かに、見つからないように後ろから近づかないと。 これなら大丈夫だわおめあなら一人でも生きていけるんうん帰っちゃうのこれでもよ今神様のとこで修行してるんだわあんまり長いこと抜け出してると怒られるでよそろそろ一度戻らにはならんのよそうだったんだそんじゃ元気でな すごい人だったな食べるものはなんとかなりそうだけどはやくかえりたいよ。よ<音声><音声> なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる確かめてみるかそんの奴が生き返ったわけではあるまいまだドラゴンボールが使われた様子はないからな。 いっころかふん、俺が感じたパワーの源は貴様か俺の接近にも気づいていたと見えるザコなりに鍛えてはいるようだな随分な物言いだな俺は貴様を信用したわけじゃないいつか倒さねばならんが相手だだったらそれが今でもいいだろうほう貴様に俺が倒せるのか俺は神様のもとで修行をした そういうことか。そしてその仕上げとして、強者と戦い修行の成果を試すように言われ、地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天界一武道会で、孫と戦っていたな。そうだ。だ あの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかったさすがはピッコラ多少はやるようだがその程度かまだだっ<音> どうか まだ俺には足りないものがある<笑>これくらいにしておくか。 よりやるな玉よけくらいにはなりそうだせいぜい修行に励むことだなこの野郎言ってくれるぜ<笑>調子に乗っていられるのも今のうちだけだ必ず貴様を倒してやるからなふん、<笑>やってみろ。 求人でこれほどの強いパワーを持 つ, やつ以前の天下一武道会に出てピッコロ俺の感じたパワーの持ち主が貴様だとそそういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたなそうだよく考えたらちょうどいいじゃないかちょっと修行の成果を試させてくれよ何 死にたいのか貴様<笑>神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ<笑>そういうことか卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてなだが今の俺ならあんただって倒せるはずだいつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ修行の成果を見せてやるうん。死んでも知らんぞ 貴様は俺を知っているようだな。当たり前だ。お前が御生と戦った天下一武道会に、俺だって出ていたんだからな。なら、ご承知だ。そうだ、う思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。 う, そう、えー、っ, っ, お、うん、そお っ, っ, っここまでか<笑><笑> 力の差を思い知ったようだなおおかしいなこんなはずじゃバカめ貴様が修行している間俺様が遊んでいるとでも思っていたのか少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう言われてみりゃ そそりゃそうだなうん、<笑>命があるあたり成果はゼロではないだろう一から修行をやり直すんだないやちくしょう見てろよ俺だってやってやるからなおおなんというパワーだ おいうわピッコロ貴様なかなかの力をつけたようだな あ, あああ神様のところで修行したからそそうだちょっと修行の成果を試させてくれないかその様子ではやる前から結果は見えているがなし仕方ないだろうは一度魔族に殺されてるんだからま魔族は苦手なんだふん<笑> 情けないやつめだったらその少年ごと叩き潰してやるかかってこいく、くそ俺だってそうか貴様とは一度手合わせしたことがあったな、ね、そそうだ昔天下一武道会でなどれほど成長できたか確かめてそういやっどうしたその程度 またザコと呼ばれたいのかお俺を見くびるなよ<ペー><ペー><ペー> っやカンっなるほど技動きそしてたくさはなかなかだぞ俺だってあれからも修行を続けてるんだうわっうわっ 抗殺法うわふん、少しはやるようになったか。あうん 貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だって、やれる二度と死にたくなければ、もっと鍛えるんだな。そうすれば、多少の戦力として期待してやる。くそー見てろよ俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ絶対もっと強くなってみせるぜ そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。おお、なんというパワーだ。 ふん、ザ<ス>コがいるようだなすぐに片付けてやる<ス><ス><ス>その程度だったか。 それ以前にくたばっているかもしれんがなあそこかん、<笑>なんとかくたばってなかったようだな。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 なんかまるいんがうえにうかんでっぞ。 あそこにかようさまがいんだ。やったーやっぱりだうちがあるここにかようさまがいんのかあっおおめはかようかいようかいようじゃ。 お前、緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違うシャレをサービスしてやろう。もしもし、あれ誰も電話に電話。ぷっぷっぷっぷ最高な、なにお、お前、何しにここに来た ほら、カイオ様に修行してもらおうと思ってとっとと帰れシャレのわからん奴に修行などしてやるもんかそ、そりゃねえよ。頼むよ、カイオ様そこまで言うなら、テストしてやろうこのギャグの天才である、このカイオ様を、シャレで笑わせてみよう。え俺がシャレをか かいおうさ<ーん><笑><笑><笑>笑様が笑ったぞ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 <笑>こここまでのやつとはいいだろう修行をしてやろうこいつなら極められるかもしれんカカイオウケをそしてあの必殺技を。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 りんごをとつ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。ぼぼくここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ。覚えておけ。ピッピッコロさんお父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん少しは父親から俺のことを聞いていたか。 なならば俺の恐ろろしさも聞いていてるだろうなあえっと確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったってでは本格的にしごいてやるとするかまずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。 よし、そうだ木のコントロールができ始めたようだなふふふかれていられるのも今のうちだ本当の戦い方を教えてやる手合わせの準備をしろ準備ができたら俺の所へ来るんだ念のため言っておくが逃げるなよいい な, なんとか飛べるようになれたけど。 マクロさんと手合わせかちょっと怖いなよ、はあ、よし怖いけど、やるしかない逃げずに来たな始めるぞさっさと構えろ したらいいか考えろ。そして動け。 強くなしよ今日はこれくらいにしてやろう。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 休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたかで、でも、少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わ、わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦えわば ひとまず飯だ。続きはそれからだはあ、食べるときと寝るとき外、ずっと修行ばかりやってたら強くなる前に僕死んじゃうよそれに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。 強いよあんなにしゅこようしても僕ボロボロになっちゃうし僕なんかじゃまなだけだよね。